まあ8割方完成かなと思ってからが大変30丸です本編の解説に入れるのはいつになることやら今回も前回同様に基礎知識編というような感じです第2回となる今回のテーマはタイムリープマシン LHC 記憶のデータというあたりを考えていきますはいまず LHC セルンの設備の一つであるラージハドロンコライダーですねセルンはこの LHC を使ってミニブラックホールの生成に成功しているわけですがそれを世間に隠してタイムトラベル研究を続けていますそして未来ガジェット研究所で作られるタイムリープマシン電話レンジと X68000 あとブラウン管工房の42型テレビこの辺りを組み合わせた装置ですね 重要なのはこのタイムリープマシンで吸い出した記憶のデータがですねセルンの設備である LHC を経由してから目的の携帯端末に送られるという点ですねつまりセルンは LHC を通過する時のラボ面の記憶のデータのコピーを手に入れることができます その記憶のデータの内容を分析すればラボ面しか知りえないことをセルンも知ることができますしラボ面同士でも共有できていないようなことまでセルン側は知ることができます記憶のデータが欲しいという目的のためにセルンは未来ガジェット研究所のタイムリープマシンが完成するタイミングに合わせてわざと直接回線を開いてやって LHC を使える状態にして待ち構えているわけですねセルンがこういう記憶のデータを解析する装置を開発するにあたってですね例の「サイエンシー」という科学雑誌に掲載されたクリスの論文も参考にしたかもしれませんアニメ本編の状況から見るとほとんどの世界線でセルンは望んでいたものを大体手に入れたようですね 未来ガジェット研究所の機材を奪ったというだけでなくラボメンたちの記憶を手に入れることにも成功したようですそれでは記憶のデータがセロンにもたらす恩恵について考えてみましょうまずはオカリンの記憶リーディング・シュタイナーがありますのでオカリンの記憶の場合別の世界線の記憶も含まれています このオーカリンの記憶を他のラボ面の記憶と比較することで本来はセルンが知りえないはずの改変の前と改変の後の違いというのを認識できるようになりますそれに加えてセルン自身がどんな改変を行ってきたかを確認するのにも役立つかもしれませんねセルンも D メールを使っているんじゃないかと思いますので こういうい改変をやりますよというのを次の世界線に伝えるのはまあ難しくないとは思いますがしかしですね実感したり認識したりというのはセルンにはやっぱりできないわけですね例えばセルンが過去改変をやろうとして D メールを送信したとします送信したことを覚えていてしかも受信も確認できたというケースではこれは改変は起こっていないという状況ですね 世界線が変わらななかったという状況なので過去改変としては失敗そして過去改変がうまくいって世界線が変わった場合はほとんどのケースにおいて送信か受信のどちらか一方しか観測できないという状況になりますセルンはオカリンの記憶を除くことで過去改変が有効だうまくいったというのを初めて実感できる 確認できるということですねこういう改変の前後を観測する方法としてタイムマシンを別の世界線に着地させるというやり方も考えられるんですがまあ大多数のものにとっては D メールやタイムリープを使った過去改変というのは実感できない事実なわけですねそのあたりをオカリンの記憶を除くことで確認できるというわけです 続きましてクリスの記憶タイムリープマシンの構想とか必要なパーツ動作原理というあたりセルにとっては非常に重要な情報ですねそれとタイムリープマシンについては48時間ルールというのも重要それ以上時間をさかのぼって記憶の上書きをやろうとすると失敗する可能性が高いという話ですね それから電話レンジや D メールについてもガンガン検証実験をやったりして詳しい仕組みを解明したのもクリスでした未来ガジェット研究所で行われていることの理論的な部分に関してはクリス1人の記憶でほぼ全部が揃うんじゃないでしょうかそれとセルンがクリスの記憶から知りたいもう一つのことが中鉢博士の動向です クリスが中鉢博士にどの程度の情報を渡したかというのもセルンは知りたいところですねはいそしてダル君の記憶タイムリープマシンに関してはクリスの記憶だけでもほとんど事足りるのかもしれませんがそのタイムリープマシンや FG204 の土台になっているのは電話レンジ PC と連動させたり転送機能をつけたりそういう電話レンジのバージョンアップの際の改造の履歴というのも重要ですねセルンが電話レンジを再現しようと思うならやっぱりダル君の記憶も不可欠だろうとそれとダル君がフェイリスにどの程度の情報を漏らしたのかというあたりもセルンは知りたいところだと思いますラボメン3人の記憶が手に入れば未来ガジェット研究所内部のことにとどまらず スズハの動向であったり FB の配信といったようなラボの外の状況というのもセルンが把握しやすすくなると思いますねそれプラスその世界線でどういう D メール実験が行われたかという記憶も手に入れますのでそれをもとにですね次の世界線ではどういう改変が反映されるかというのもある程度推測できるようになると思います。 こうやって考えていくと何もかもがセルンのペースで進んでいるようにも見えますがセルン側からすればいいいろんんな出来事にに一生懸命に対処してるるととうう見方もできると思うんでき思すねラボ面の動向とか D メール実験の内容というのももちろん知りたいところでしょうし FB の裏切りだとかその FB の指示を受けたモエカの動向というのもセルンにとって重要な情報。 それとアルファでも結局世界大戦が起こるようなのでそのキーパーソンとして中鉢博士のの動向というのも重要になってきますこういう記憶のデータまで狙われているということについてですがアニメ本編で最初に描かれているラボ襲撃の直前に鈴ハだけはセルの狙いに気づいたように見える場面がありましたねしかし結局具体的な忠告はできなかった あの場面っていうのはセルンによるラボ面包囲網がもう完成してしまっていて電車なんかも止められてしまっていると脅迫メールなんかもありましたので D メールで対処しようとしても多分セルンに筒抜けになってしまうあの状況から事態を打開するにはタイムマシンかタイムリープマシンを使うしかなかったわけですがタイムマシンは燃料が多分ギリギリなので むやみに使ってしまうと鈴葉が1975年にたどり着けなくなる可能性も出てくるそれにタイムマシンのある場所までセルンに尾行されてしまう危険もある鈴葉が1975年に飛んで IBN5100 を手に入れるそして2010年7月23日以降にオカリンたちが IBN5100 を使ってデータ消去を実行する この作戦を成功させるにはひとまずタイムリープマシンを使っって切り抜けけるしかなかなたわけですスズハは多分セルンの狙いに気づいたわけですが「記憶も狙われているぞ」というのをラボ面に警告してしまうとですねその内容もラボ面の記憶のデータに残って結局セルンに筒抜けになってしまう。 それにあの場面の鈴ハというのはクリスをまだ信用できていませんので正体を明かすようなことはできないというのもありますね結局鈴ハは具体的な警告はできずに一ラボ面として振る舞うにとどまりまして記憶を狙われているという事実は誰も気づかないままになってしまいましたさてタイムリープマシンを手に入れたいセルンにとってどうしても省けない手順の一つに タイムリープマシンのの動作確認というものがあります。アニメの中では8月13日にタイムリープマシンが形としては完成したわけですが脅迫メールの影響でオカリンは結局一度も動作テストをしないまま技術の公表と完成品のマシンを他社に委ねるということを宣言しますこれはセルンからしたら見過ごせない事態ですね セルンはこの技術を独占したいわけで好評なんてけしからんとそこでセルンはタイムリープマシンの動作確認をしてから強奪しようという作戦に出ます最終局面みたいなふりをして動作テストをしようという作戦ですねラボを襲撃しまして機材の回収と身柄の拘束を宣告しますその上でマユリを殺害すると オカリンが必ず自主的にタイムリープマシンを使うわけですねこれでセルン側はタイムリープマシンが本当に実用レベルで完成しているかどうかというテストができるわけですつまりはマユリを殺す作戦というよりはマユリが殺されるところをオカリンに見せるという作戦です もしこの時点でタイムリープマシンが正常に動作しなかった場合は多分セルン側はもう一芝居打ってオカリンたちに時間を与えてですね彼らが自主的にタイムリープマシンを完成させるように仕向けていくんじゃないかと思いますセルンは FB とモエカの裏切りっていうのは結構早く掴んでいると思いますので突入した部隊とは別に第2部隊みたいなのが近くで待機しているんじゃないかと思います タイムリプマシンがまだ正常に動作しないとなった場合は第2部隊を使って例えば警察が来たふりをするとかそんなような感じで一旦撤退するんじゃないかと思いますねこういうふうにセルン側としてはタイムリープマシンの動作確認をしたいという事情がありますので一度はラウンダーがオカリンを捕らえたりもするわけですが結局マユリが死ぬところを見せた後オカリンを逃がすわけですね 逃げられてしまったというようよなお芝居をする。そしてオーカリンがラボに戻ってタイムリープマシンを使うところまで絶対に邪魔をしないわけですそこを邪魔する者がいるとすれば FB の指示でセルンを裏切るモエカだけですねモエカが単独行動できる場面であればタイムリープマシンを破壊するとかクリスを殺害するという可能性もありますね 作品の中ではもう一発目からタイムリープマシンは正常に動作しましたので LHC を通過する記憶のデータをセルンは手に入れることができました記憶のデータが取れたことを確認できたセルンは今度こそ本当にラボ面の身柄を拘束しますそして彼らの意識を奪った上で強制タイムリープを食らわせて記憶のデータのコピーを取ります さてセルン側の方針というのを少しまとめてみますと記憶のデータは欲しいんだけれども強制タイムリープの場合はタイムリープ自体は成功したらまずい2日前ぐらいに先の展開を知ってしまったラボ面がその後のことに対処できるようになってしまうとセルン側としては困るわけですね。その点を考慮して タイムリープマシンの48時間ルールをわざと超過するそれと記憶のデータを取った後に多分ラボ面を解放するという展開になると思うので強制タイムリープを食らわせたということをラボ面に知られてはならないそういう理由で強制タイムリープは意識のない状態で行われると思います記憶のコピーを取られた後に解放されるというのはですね FG204 の存在を考えると多分そうなるんじゃないかという話なんですね。FG204 が完成するまではオカリンもダルクも生きていたはずだということです。もう少し掘り下げて考えていくとですねタイムリープマシンが完成する歴史を変えないようにするためにはいくつかやっぱり外せない要素というのがあるわけですね。 タイムリープマシンが完成する少し前ですが8月10日頃クリスが実験をやるときに鈴ハが例の色仕掛けでミスター・ブラウンの注意を引きつけてその後オカリンがリフターの正体をつかんだという場面ですねオカリンからそれを聞いたクリスが初めてタイムリープマシンを提案したわけですつまりタイムリープマシン開発のきっかけとして 2010年の鈴葉という存在も外せない要素になっているわけですねこの辺りの流れを変えてしまうとタイムリープマシンが完成しなくなる可能性が出てくるなのでセルンとしても2010年に鈴ハが存在しているという点は変えたくないわけですそうなるとつまり FG204 が完成するところまでセルンはオカリンたちを始末できない FG204 のセカンドエディションが完成する前にもしオカリンやダル君を殺してしまうとセルンにとっても都合の悪い改変になる可能性が高いということですねさてもう一回ちょっとセルン側の方針をまとめてみますタイムリープマシンの公表を防ぐためにすぐに襲撃をしなければならないそして襲撃作戦でタイムリープマシンの動作確認が取れたらラボ面を拘束 そして機材と記憶のデータを盗んだ上で自然な形でラボ面を解放しますその後 f g 2 0のセカンドエディションの完成を待って、まあ、再び捉えて最終的には殺害するつもりでいるんじゃないかというところですねさてこの辺で今回のエンディングですがアニメのエンディングの映像とか第22話にも出てきたパープルクリスについて 考察してみたいと思います。